立体的な気境の貼り絵を早送りでご紹介します。ダウンロードした花の型紙を、A4 上質紙にプリントアウトします。裏の白い方に、空色とローズの絵の具をたっぷりの水でにじませながら塗ります。葉っぱや額も A4 上質紙にプリントアウトします。 葉っぱは青と黄緑色を混ぜながら塗りました。絵の具はできるだけ残らないように使いましょう。色を塗った紙が乾いたら、線に沿って切り取ります。花を折るときは、花びらの先が真横にくるように置いて半分に折ります。これを花びら一つ分ずつ回しながら繰り返します。 全部折れたら山折り谷折りになるように折り癖をつけます。つぼみは糊かボンドを花びらの細い方に塗ります。少し重ねて貼り膨らみを出します。緑色に塗った紙を型紙の線で半分に折ります。折り目から遠いところの葉や額から切っていきます。切った葉は真ん中に折り目を入れておきます。 鼻の中心にパンチで抜いた黄色い紙を貼ります。つぼみの根元には額を貼ります。今回は下草やススキを台紙に書いておきました。はみ出ても良いように紙を敷きます。筆は立てて持ち肘を支点にして丸く描くと描きやすいです。草の方向を変えるときは紙の方を動かしましょう。 黄緑色と黄土色を混ぜて使いましたが濃い色の画用紙に描くときは白を少し混ぜた方が色がはっきりと出ます台紙に貼る時は花の位置を先に決めましょう黄色い紙を丸く切ったお月様も用意しておきますお月様は端まで糊をつけて貼りましょう桔梗の花は真ん中だけにボンドをつけ しっかりと貼りますつぼみや葉っぱは花の周りにバランスよく貼ります雲に見立てたお花紙を手でちぎって貼り付けて出来上がりです花や葉の色合いや貼る時のレイアウトを変えて自分だけの貼り絵をお楽しみください